はい、溶解熱で吸熱を伴う反応を実演してみたいと思いますこれ温度計なんですけど温度センサー使ってもいいんですけど温度計の方が見やすいのでこちらに冷水を用意しました冷蔵庫で少し冷やしておいてかなり温度低いんですけど今何度ぐらいか 急熱の効果を見やすくするために押さえてますけど 50mm だけなんですけどねこっちの方が見やすいかなと思いますその分ね温度の変化が激しく観察できるということで体積を低く抑えてますスターラーで撹拌してるんですけど こちら硝酸、えー、アンモニウムですね1 5 g 1 5ムに対して、えーえー、と冷水50ミリに対して 15g 入れてみます10ミリの、えっと、50ミリの冷水に対して 15g ちょっと 温度ぐんぐん下がってますマイナス9度えっとビーカーの周りにですねこう水滴がついてるんですけどこれが最終的には凍ってくるんじゃないかと思いますマイナス10度ぐらいまで下がってきたみたいですね マイナス1 2度ぐらいまで来ましたかねちょっと室温が高いんでねあのすぐ上がってきちゃう感じはあるんですがを止めて、はい、えっとあスタート時にですねちょっと水滴がここについていてそれが、えっと、冷やされて凍ってるのがわかると思います でスターーの間にもねこうあの水滴がこう溜まって結露で溜まってねそれが凍ってるんですけどこれを剥がすくっついて今凍ってくっついてるんですねこれねこれを剥がしますとビリって感じですかねここ凍ってるのもわかるかと思うんですけどちょっと移しますねはいこんな感じですね凍って 氷になってます、ね、これがねバリバリになってはいえー、溶けるとですね熱の吸収が起こるという現象でしたでいいかあの周りの水滴ですけど凍ってますね